がですみなさんこんにちはーベンチャーマジかなー、ね、今日はね今日はねなんとなんとみなさんありがとうって言いたいのは両方チャンネルイタリアのチャンネルと日本のチャンネル両方は10万人になりましたウォーイェイ<笑>でこちらもちゃんと届きましたよじじゃじゃーん <笑>あー見てーめちゃめちゃいいんじゃないあれめっちゃ見えないめちゃめちゃこれとこれ日本のチャンネルと<笑>イタリアのチャンネル両方でーすわーだから全部だと二十20万え十10万十 20… 20万いやもっとかうわーいっぱいいっぱいいっぱいありがとうございます で、プラス最近 YouTube クリエイターズイタリアの方なんですけどでもらったのはねこちら Thank youYouTube!Yuriko って書いてるものは公式のパーカーです YouTube のこれもちょっとねこれちゃんと見せたかったからこれ<笑>イェーイ着てみたいと思いますお完璧イェーイ !Yuriko! ユリコタイガーズズズズズズンンンンンンユリコタイガーズズズンン ン, ン, ン<笑>イタリアの YouTube と日本の YouTuber はねかなり違うまあイタリアの YouTube は ね, 9… そうね初めて日本に来たのは9年前なので9年前ぐらいのチャンネルだと思うんですよね 初めて動画したのはちょうど9年前らしいんですよ。2012年の12月。で、ちょうど1月から日本に行った。やべえ、めちゃめちゃ恥ずかしい。もう一回読めるのめちゃめちゃ 1番人気と日本のチャンネルの1万ベスト3の動画はね全然違います日本のベスト3 <笑>日本のより答えがカタカナねあの面白いのはねこれもそうなんですけど見えるかなあのね違いだけなのはねこれはカタカナこれはロマジもう全く一緒のものなんですよ<笑>なんか、別に ユリコインジャパンとかイタリア人インジャパンとかはなくてもうただユリコ大河なんですよね分かりづらいって申し訳ないなんですけど日本のベスト3は3つ目アニメトーク外国で人気のアニメは何ってベスト3だったんですよね来てああやっぱり違うなーっておああ青いお 青 い, 青い髪懐かしい六、えっと、6番目は懐かしいかに「エヴァンゲリオン」「テー、えっと、れこれはもう誰でも知ってるやっぱりなんか今を見るとまあ顔がね3年前と全く変わらない年がとってないって感じはするんですけど髪は違うし太ってるしメイク濃くないってずっと 思, <笑>思った久しぶりに話す なんか見ると、ありがとうございます。で、日本のチャンネル二番ベストトップシトップツーは。オタク旅。シチリチアのコスプレーイベント。これは600。六百七百ぐらいんですよね。わあ、二年前の動画です。ニアちゃんと言ってた、はい、めっちゃ楽しかった。はい <笑>これやめてほしいな<笑>体。体に良さがよくわかるない<笑>これもまだ青い髪だったね。約束したんだけど。<笑>あのね、あのね、これ飛行機の中でマスクなしで今見るのは信じられないぐらいもう 過去、もう10年前の動画に見 え, に見えるんですよねわかるかなさてとーワン、日本のチャンネルゆり答えがナンバーワンの動画はみんなエッチ初デートはどこまで OK 日本人とイタリア人の違い結構コメディの動画なんですけどなんとワンミリオン以上もうすぐ2万2二ミリオンに行く動画ですよね わーお、<笑>ということ、でも、私はね、あ、じゃあ、日本人。すら過ごしたい、あなたとずっといたいっていう意味。晩、昼午後晩、毎日飲んだりすよ。がだいたい二分後。<笑> 昼夜晩昼夜晩なんだよって昼夜晩ってよくルールがあったんですよね<笑>わーめっちゃ面白いあーこの頃はねめっちゃになんか YouTube やるのは楽しかったよね今は楽しみではないわけではないけどなんかいろんなことがねコロナとかもあったし気をつけなくちゃいけないとかめっちゃ多かったからちょっと面倒くさいよな<笑>イタリアのチャンネルはねほぼほぼ女性なんですよ なんかイタリアのファンが若い女性の方は人気です。日本だよ日本だと私の同い年かもちょっと上の男性<笑>やっぱりコスプレとかちょっとグラビアするともうすぐボワーってそっちに行くなんですけどイタリアはこういうネタはねやっぱりその若い人に受けるんですよねどっちかっていうと。で あのイタリア人からの女性を見ると日本なんか私もエンタレエディテニメントだけで働きたいとかコスプレアだけで行きたいとかは日本でみんな憧れる国なので百合子大学みたいになりたい方が特に多かった時期もあったんですほんと多かっただから、あのー、そうですね最後のイベント1二0九百九9年え千1 0 0え二 最近おかしくな2019年のイベントの方にオフ 会, オフ会っていう悪臭会はね500人以上が来たんですよ朝から夜4日間ずっとやってたそれはね日本はやっぱりちょっと無理んですよなんかまだ全然全然同じファンベースに生きてないなんか全然でもあのー、その写真集とかコスプレグッズ なんかを作ると逆にでもなんか日本人の方が勝ってくれるとにかく日本のゆりこタイガとイタリアのゆ り, ごのゆりこタイガは別なものとして考えた方がいいと思いますなんかいろんな方はねえでも日本人のゆりこタイガな、ね、ら日本にいるゆりこ大河ほんとにゆりこタイガじゃないとかイタリアに。 のいがめっちゃ強いとかはね結構言われてたんですけどもうファンベースは違うからこそこの順番万人はね全然違う順番万人だと思ってますで意外と絡んでないんですよね本当イタリアの YouTuber は 90% はイタリア人日本のは 90% は日本人この 10% だけは日本とイタリアの方になってるでよくわからないけどなんかアメリカとかメキシコなんか字幕がなくてもなんか結構外界 最近アメリカのファンも多くなってきてるんですよね。はい、ということで、久しぶりにいろんな動画を見て、めちゃめちゃ楽しかったです。いつも応援してくれて、本当にありがとうございます。めちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃ感謝です。本当の感謝です。ありがとうございます。いつか YouTube でね、仕事できると、思ってなかったので。 嬉しいなんかこれからもっと頑張りたいなと思ってますとたつのチャンネルね面倒を見るのはめちゃめちゃ疲れてるんですよめちゃめちゃ疲れてる正直めちゃめちゃ疲れててなかなか毎週あのー、まあ最近あの事務所も移籍したのでちょっといろいろ思わせてなんですけどなかなかね毎週難しいなんだけどいつかどっちにするかずっと続けたいなって思ってますだからあのー、動画を見て コメントもして、いいねもして、シェアもしていただければ、ずっとこの活動もできるようになるので、ぜひ皆さん応援してみてください。ありがとうございます。いっぱい気つなげるよ。<笑>ありがとうございます。これからも頑張ります。チャオ、グラスミルプリッシュポート。バイバイ。チャオチャオ。